違うね。ミュートだね、これね。はい。<笑>大きい当てですよ。イェーイ。イェーイ。イジーム小さい。なるほど。今はね、声が負けない程度に。イェーイ。さあ。まず誰、誰って感じですけどね。 お前誰だよと。<笑>誰をま。さあ。誰をまとう。まずね、見てもらおうか。ちょっとこれ砂嵐だわ。えっと、砂嵐。消せばいっか。はい、これ。B4。これ b e。真っ先に顔してんな。いや、うん。これもね、嫌いではないけど。 はい。はい。何かがわかるでしょうかはい。そうですね。変わりましたね。変わりました。変わりました。何が違うと思いますか何が違うでしょうはい。そうですね。はい。そう。いいね。いい線いってる。19歳なんですよね。 19歳。あ、これ背景だわ。えぇ、ー、19歳。なんて、中身何も変わってないけどね。19歳。19歳なのさ。坊やなの。坊やからね。そう、生半からね。いや、いや、結婚の、結婚の年は別に、あれから、っていうかあれか、これ、画面に反映されてないから。 未来視してる。そうだね。ゼノブレイドの新作出るね。なんでショッパーだからゼノブレイドの話をしてるんだろうね。じゃ、まず、あれだね。ちょっと、画面が静かだから、うるさい人はますか。はい、ちゃぶ台。はい。はい。この人ね。この人は、あの、赤森さんです。 はい。赤森さんです。赤森さん紹介する前にあれだよね。姿を紹介した方がいいよね。ちょっと待って<笑>。赤森さん言っとる場合ちゃうわそう。赤森さん、あのー、俺より3年、3、4年前彼が い, いる。この人、この空間に。先輩だね。 今、触っても動かないのかなあ、上映っちゃうね。映っちゃうから、ちょっと待ってね。こうかなあ、これ違えよ。これ。空間版。こうだね。それで、えー、っと。<笑>待って待って。俺をいじるマウスカーソルが映ってしまって。実質ポケリフレ。 実質ポケリフレなんだよな。やったねめちゃくちゃゴース投げた、慣れ た, た記憶がある。超ポケリフレ。ちょっと待ってね。 声が入ってなかった。もう一回やるリフレの下り。リフレの下り。もう一回やるもう一回やるね。こうって。完全にリフレ。よしよし。よしよしよし。よしよしよし。 あれ日本どこあったわ。でも、自分の声さ、今聞いてないから。ちょっと、ごわんね。あれ、今。俺、いいって出てたよやや。なんか、若干しゃくれんだよね。<笑>若干しゃくれちゃうんだ。何し。分かった。はい。ごめんなさい。裏で。 ブラジ2時3時の配信開きながら配信しました。ごめんなさい許してください。 勘弁してくれ。何<笑>の、何の、何の修学もねえじゃねえか。ふざけんな。<笑>ふざけるな。何<笑>も出来やしねえ。お前、俺が、俺がやろうとした瞬間に、すべてが動き出す。俺が、俺を中心に世界が回っていた。それならしょうがないかもしれねえ。 そうじ、じゃあ、顔よりね、あの服ちょっと見てほしい。ちょっとね、頑張った。おしゃれした。見てこれ。パカ。パカパカ。<笑>いたパカ。パカね。見てこれ。おしゃれじゃね なんかめっちゃ滑らかに。ね、紐も揺れんのこれ。でもね、なんかね、 フアスリーグくんが言うこと聞かない。フアスリーグって言うなやめろこのね、文字ね、読めるかな読めないと思うんだけど。自分でデザインしたからね、これね。やっぴー。あれ違う。こ, こそれ。それ。まあとで、あの、ツイッターにもね、全体像を上げるけど。 見てこれ。それのね、ここ好き俺。それのここ好き。ここ好きポイント。黒と白。黒と白。全部一応ね、あの、文字は、ある。 こっち。あと何だろう。あとはね、いやでもね、ここもいい。ここ。ここ。ここよくね。ここちょっと、ここら辺、らが目立つけど、あ 目, 目に入った髪の毛で。わかるっしょ。 あれ、外れた。ちゃって。外れちゃった。 はい。四度目の諸事情です。はい。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。汚い、汚い生物に水をかけられました。はい。大敵ジャッツに水は。はいはい。えー、っと<笑>。 ふざけんなよ、もうさ。ではね。今度、これ、こんなとこかな。ちょっと、動かねもうねこの、もうね、笑顔しかできねえんだ。もうね、俺笑うことしか許されてないの。実質同化ああ、一世代、一世代じゃねえな。何世代昔なら、いい応急で働けたのかな。 ああ、わかんねえな。だけよもうなんで、なんでさ、違うんだよね。そういう話をしたかったわけじゃない。3ヶ月ぶりにね、わざわざ配信を撮ったわけ。まあ一応ね、あの、なんだっけ、環境の試しってのもあるんだけど、あの、3ヶ月ね、3ヶ月じゃねえわ。あの、半年過ぎたんだよね、もう。出てきてから。 なんか、出てきたのが、あの、12月末で、始めたのが1月中旬あんま記憶にねえな。ちょっと今見るわ。に、あの、すげえ声の知性、あのー、自己紹介出して、だからね、ちょっと待って、ね、今、スタジオじゃなくてさ、えー、っと、えの、 本当にね、何もやらなすぎて、あの、一人二人減ってんだけどね、登録者。受ける。<笑>受けちゃいけないんだけどね、そういうの多分。7ヶ月前、7ヶ月前 ?7 ヶ月って、2月か。2月かもしんねえ、俺、始めたの。あの、投稿っていう感じで。クソ動画は一応、上げてたけど。ああね、あの、 一番新しいやつですら、タピオカ流行った時の、あの、この、アホ毛が、アホ毛ちげなんつうんだっけ、これ。あの、染め、メッシュ。メッシュが、あの、飯食うとこしか、あげてないんだけどさ。隙あらば、隙あらば。そうそうそう、シュボってやつ。そう、ってうかね、配信がね、あの、環境のせいで、 基本的にブツブツのものばかりさ。てか今、ブツってないと思うんだけど。どうあの、エレコムの力と、あの、どっかの製作所の力で生きてる今は。どうどうでしょううん。そうなのよね。それで、一応環境改善したから、生きるよっていう報告と、 こんな動くぜっていう。こんな動く。こんな動く。首が回る、あのね、俺の首の周りにこいつが、こいつね俺の首のね、あの、周りがついてこない、ちょっと。ちょっとね。エレコム様は最強です。はい。本当にね。いや、 雪山ね、やりたいのもあったんだけど、普通に。これがあるとないとで。あの、隙間通してんだ、今。ドアの。すげえ便利。ね、このさ、不意に出る表情よくね。斜め顔好きなんだよね。自分の。やべ。これは、やってしまったな。これはやってしまった。世紀の大発明。自分の姿を鏡に映し出すだけ。 うんー、石大発明。鏡天才、鏡発明したやつ天才だよな。わかる。国民名称あげたい。真顔になってたら大体お茶飲んでるそう。お茶になってるか、お茶になってないわ。お茶飲んでるか、あの、諸事情で、あの、膝ぶつけたりしてる。うん、そんな感じ。その膝ぶつけるを因果にしていこうぜ、ここで。 ちょっと今膝ぶつけたからちょっと待っ て, てねっていう。誰に通じるんだろうな。今何人も見てねえからな。<笑>絶対何も見てねえから。まったく。その諸事情のこと膝ぶつけるって言いたい。え、4人見てんのこれ。あ、こんばんは。大木君だてです。よろしくお願いします。ごめん、4人いると思わなかった。 <笑>あの、自分でね、あの、自分でさ、あんだけ宣伝しといてさ、あの、5人見てると思わなかった<笑>。照れた。急に照れた。ちょっと見ていってくださいよ。うちの、墓かさん。うちの、墓かさん。あの、私、半年なんですけどね。あの、2月くらいから自己紹介出してるんで、一応、半年なんですけど、 あの、はかさんはあの、もう2周年とか過ぎてるんで、彼。はい。2回、二3回くらい私と一緒にあの、年を過ごしているので、はい。実質一番長いですね、付き合いが。まあ、彼は、私だけの構想じゃなくて、あの、なんつうんだ。その時一緒に遊んでた人と、一緒に考え出した、キャラクターなので。ハカモリさん握ってるやつね、これ。 そう、最近ね、ツイッターでも言ってんだけどね。あの、どれかなえー、っと、これかなこれ。おかりするわ。赤森さんごめんね。ちょっと今気に入ってるみたいだけど。あ、俺の方が前の依頼いる。これニンニク漬け。そう、あのね、思うきね、基本的になんか、年を重ねるごとにさ、あの、何に、虚弱の毛がさ、すごくて<笑>、 あんね、ちょっと、最近、仕事にもね、支障が出てて、困ってたんだけど、ニンニクのね、あの、漬けを食べてるんだ、今、最近。これがね、めちゃくちゃ体に効くんだ。でもね、あの、好きなのさ、まず、純粋にニンニクが。好きだから、あの、一日にさ、あの、十粒くらい、あの、食べちゃうんだよね。 あの、消費がすごい<笑>。うん、消費がすごい<笑>。高いんだ、しかもニンニク。もともとさ、あの、スーパーとか量販店に売ってる、あの、漬物のニンニクが好きなんだけどさ。あれも、あれの方が高いのかな、多分。あの作ってもらってるんだけどさ。漬物、漬物っていうか、その、カレーにつけてるのかな。 <笑>星芋公開はね、あのー、こ, このね、コメントの、わかんない、誰がいるか知らないけど、このコメントですげえ荒ぶってる人はね、あの、結構お世話になってる方なんだけど、そうだね。あのー、星芋に関しては、あのー、ちょっと、まともなものを作るまで封印という形で、はい。<笑> <笑>だってね、ちょっと、人から物 も, ろのもらうの苦手でね。ごめんね。ごめんねじゃないね、別に。別に、得すんの俺だけだからさ、そんなの、公開したところで。別に。じゃあ、ちょっと、ちゃんとやってからでいいかなって、思ってる。そうだね。俺の声さ、<笑>俺の、俺の声さ、めっちゃこもってなかった、今。最近さ、声のトーン、 待って、口乾いてるんだ。俺の、俺の、俺の、俺の。ああ い, いう絵を。もうね、あのー、何が地声で何が地声じゃないのかよく分かん。どれが誰誰が僕。白黒生ヒル。うん。そんな感じ。バンプオブチキン。なんでもね、えー、っとね。なんで三人いるの俺。よくわかんねえ。 うん。マイクもいいの欲しいね。<笑>やばい。うん、仕事をね。仕事を頑張らないといけない。ねで、なんだなん話したかったんだっけ画質が良くねえからね。ちょっと。あの、設定でね、700何本までしか出ないようにしてるんだけど。モデルんなもんだって、鏡に自分映しただけだから何もすごくねえんだよな。 誰でもできる。誰でもできるや、やろうと思えばできる。うん。今まで、あの、動くのにね、動くのに、あの、時間をめっちゃかけるから、あのね、そういう、のは良くない。ダメ。おちょぼ口。おちょぼ口できない。で<笑>きませーん。できませーん。あー、そういえばね、あの、なんだっけ、チャンネル、 見たらさ、わかるわかるっつーか、まあ、あツイッターにも書いてんだけどさ、自己紹介のとこに。あの、かまいたちと、かまいたちに取りつかれてる。ね。あのー、大学生だと、青年だとね。書いてはあるんですけど、肝心のかまいたち、お前の動画、一回も出てなくね。<笑>お前の動画、詐欺じゃね。ねそうですね。 40人入るまでは、正直詐欺でした。いや、あの、そうですね。かまいたちを映すのがめんどくさかったです。ごめんなさい。でもね、あの、40人入ってからさ、急にメッシュ入ったじゃないですか。ね、急にメッシュ。この、これ、これ。急にこれ入ったじゃないですか。これ。なんだと思いますこれ。メッシュじゃないんですよ。 かまいたちです。言ったもん勝ちだよな、俺なら<笑>、うんうん。人生すべて言ったもん勝ち。俺がこの空間を、俺がこの空間を、何自室だといえば自室。洗濯機の裏で配信やってようが、ここは大広間。白いただの空間。急入り。かまいたちです。 なんでかっていうとさ、あのね、本当は、あの、今はね、あの、キュビズム4というさ、あの、神をね、あの、年間9000超でさ、あの、神を手に入れてるんだけどさ、あの、神を手に入れてもね、あの、届かない錬成というものがありまして、人体錬成って言うんですけど、はい。 ね、いや、たぶんね、頑張れば、あの、ルクセスせそうくらいは出せるんですけど、あの、かまいたちの連生がね、ちょっとどうもうまくいかなくてですね、まあ、何がうまくいかないかというと、あのー、まあね、メタくいってしまえば、アニメーション再生がね、ね、見立てが作ると一切再生されないっていう、ね、ちょっと、起きてまして、 ね、ツイッターとかで有識者の方に聞いたりしてみたりしてるんですけど、ちょっと無理だったので、かまいたちは、あれですね、発言権を失い、あの、俺のメッシュに収まっているというわけでございますね。はい。ね。でや、まあ、これはこれでね、収まりが良くて、誠にいいのですが、まあ、メッシュ入れるしね。 まあ、あとで、なんだっけ、固定、更新するんで、その時にもね、ちょっと、わかりやすいように。でね、わかんないじゃないですか。こんなもん。言われたって。言われなくたって。言われ、言われなかったらわかるわけねえわ。言われたって、わかるわけじゃないで、わかるわけないじゃないですか。ね。3人まで減りましたけども。当たり前ですね。なんで3人いるんだ。1人、あと1人は俺。あと1人誰だ<笑> ありがとうございますね。本当に。こんな、こんな中身のない話しかしないやつの、をね、時間を割いてみててくれて。裏で2時3時も配信してんのに、俺も見て。ね、自己紹介をね、そう、急に戻る話。自己紹介ね、ちょっと、9月中、どうだろう。一応ね、あの、ハロウィンの、企画というか、 まあ、企画参加ですかねけのまあ、考えているので、それとの折り合いですけど、まあ、あ十、十中旬までには、あの、新しい、ね、自分の自己紹介を、あの、ね、次は、あの、ね、後ろの、後ろに書き、後ろに花畑ちゃいカを書きながらっていうね、ズルをしないで、声をちゃんと出して、 ね、やりたいと。ね、やりたいと、思いますね。はい、そんな感じでございます。おおよそ30分かなそうだね、30分うん、あと10分くらい話すわかんないけど。でね、あのー、姿も変わりましたのでね。まあ、これまで以上に、あのー、ね、私ですと、あれですね、クラッシュガールズさんの、 初初心心者者人狼ととかか COC を1回ずつとかそうですね、あの、すげえ、ただ流れで始まってしまった、あの、オクトさんとのマージャンとかね、あれはあの、私の動画あるんですけど、あの、リンク先のね、オクトさんのチャンネルから見てもらえれば、あの、私はどういう状況だったのか、なんとなくわかります。電波がめちゃくちゃ悪かったです。はい。あの、私の、 動画、奥トさんの声全く聞こえねえよ。で、俺めっちゃ喋ってんだけど、あの、奥田さんの方にほぼ聞こえてない。なんならあの、奥田さんのとこであの、コラボの時ってあるじゃないですか。最初。はい、こちら、ナイナイさんです。はい。え、花もおじけつく、19歳のおもみんなでございます。一声も入ってなかった。一声も入ってなかった。<笑>一言も入ってなかった。 はい、こんなにこれくらいで、これくらいでだけ入ってた。奥斗さん、困惑してたもん。え何も言ってなくないですかみなては言ったつもりだからさ。お う, えうーえうん、もうね、本当に申し訳ないことした。謝ったかな俺は、あの時のこと。まあね、それもね、エレコムさんの力で、解決なんですけどね。エレコムさん、最高です。ありがとうございます。 いや、もう広報が違うから。もうね、広報が違うからさ。実質 VTuber だからな。VTuber。んでもいいんだけどさ、別にその。広報が広報として、面白いまま広報の仕事を。すごい。わー、ね。ね。まめたさんね。コメント表紙になってるよ。そんなことあるかい<笑> そんな、俺の配信でそんなことあるかい <笑>, 笑っちゃう。私私し、かコメントしてないので、実質見られていくんとバーチャルデート。バーチャルデートは引っかかるそうですよ。まあ、19歳ですからね、相手が。犯罪ですね。わかんない。犯罪じゃないのかな。お茶切れちゃった。お茶切れちゃったね。んで、もう、ペラペラ喋るだけなのさ、別に。このまま、 1時間でも2時間でもいいんだけどさ。どうする ?40 分になったらやめるか。あと6分くらい。そう、たまにね、ちらひらちらほら人が来てるけど。んでね、今後なんだけど、なんですけど、あのー、そうっすね。今後の、はっきり言えるのが、んはっきり言えんのが、7時間。何を言ってるんでしょうね。 な何を基準に7時間なのか、今から7時間、何時になるんですかね ?29 時、29時ですね、えー。朝5時でしょうか。寝かせてほしいね、それは。夜更かししがちだけど、昨日4時だよね、あの。<笑>微調整してたっけ ?4 時だったわ。<笑>鏡の調整難しいんだからね。うんと。で、あの、一応ね、主うの君だっては、かまいたちの力で、配信時は、 あの、電脳空間にいますので、はい。そうですね。えー、家庭を経ったとしたら、えー、洗濯機の裏からパソコンを使って、かまいたちの力で電脳世界に入って、この潮空間にいると。我<笑>ながらややこしい。えー、誰だ考えたやつ誰<笑> ね, ね本ほんとにねあのー、 本当にね、始めたきっかけとしてさ、誰にも言ってないんだけどね、これね。始めたきっかけがさ、きっかけだからさ、え一員としてね、純粋にほら、二次三次が好きだとかさ、うーんとね、洗濯機の白だと思ってた。どんだけ馬鹿でかい洗濯機で。何を何あとで Twitter に書いてあげようか。<笑>洗濯機の白だと思ってた。 どんだけバカでかい洗濯機の俺は後ろでやってるんだよ<笑>。いや、確かにうちの洗濯機は白ですけれども。はい。ね、型番を言ったら揃い出す人が現れるんでしょうか。ね、そこまで人気が欲しいですね。でもね、なんだかんだほら、40人とかね、行ってくれて。ちょうどね、高校の時の1クラス分かなくらいなんでね、嬉しいことですよ。そうそう、だから、一応ね、半年と止まって、 俺も言いたいなっていうのが、ね。ありがとうございますっていうことで。業務用洗濯機でも多分そんなに高くない。二立て163あるからね。型番教えてくれるんですか乗り気になってるんじゃないまったく<笑>。型番言ったら本当に製品わかるからね、あれね。めちゃくちゃ一番早い。メーカー言って探すのもできなくはないけど、あの、型番が一番はっきりしてる、ね。 型、ね、番あの、一番最後の番号とかがね、あの、一文字違うだけであの、なんだ、あの、江口動画のね、URL になったり、あの、全く違うエコキュートとか出てきたりね、するから、<笑>そう。え、ね、あんまり聞いたところで真に受けない方がいい。<笑>そういうもんだよ。え、ね、なんかさ、その、思う気見立てって言ったらなんで強調されてんの なんかコメント検索機能みたいなのあんだっけこの前のあの、ギルザレン三世さんとこの、ギル様、ギル様って言うけどさ、ギル様好きなんだ。ギル様の配信の時になんかサハナくんちゃんさんが言ってた。うん、すごい。いや、宇宙が見てたからね、結構知ってるよ。結構知ってるよ。<笑>結構知ってんだ。諦めてもいいよ。 やっぱダメ。うん、したのね。そうだ。今後のさ、予定を言ってなかったね。あの、とりあえず9月はちょっとこれでおとなしくなるかもしれないけど、10月くらいからかな。夜、多め。夜か、あの、朝方、大学行く前、かな。が、重かな。ゲリラになると思うんだよな、でも。あんまりね、あんまりあの、 予定だけで動けないからさ、ちょっと、いろんな事情があって<笑>。なんで始めたんだろうね。いや、始めたかったから始めたんだけどさ。思い立ったが吉日っていうわけで。ね、そんな感じで。で、あのー、ペンディーインクマシーンなんですけど、あの、ペンディーインクマシーン、インクネツですね。あれがね、ちょっとさ、あのー 配信でやりたいのさ。やりたいんだけど、あの、人が来ないとさ、あの、数が欲しい、数が欲しいっていうか、あの、純粋にね、あれ、ホラー、ホラーじゃん。あの、ホラーゲームをさ、一人で喋りながらやってるの、っていう状況がさ、自分で怖くてさ、ちょっと、 やれないんだよね。動画か考えたんだけどさ。怖くてできないしね。あの、バカでさ、謎解きができない。<笑>パズルゲームはいいんだけどね、うん。ごめんね、ゲリラになるかもしんない。でもできるときはあの、2日前とかから、2日前、いや、1週間前とか、言えたらね、早めにするんだけど、多分ゲリラかなっていう。 うん、そんな感じ。そう、ベンディー、あの、ホラーだからさ、怖、怖えんだ。<笑>アーカイブもね、進められないんだよね、あの、すげえカクカクの中で、よくわかんねえやつが、なんか猿みたいな声上げてるっていう、状況が起きてるので。ほ、うんとに。いや、できればね、記憶を消して、今の環境でもっかいベンディーメインクマシやりたいんだけどさ、やり直すワンチャンある でもさ、3D 用意するんだよ、誰。<笑>そう、あの、思う君だってね、あの、3D に弱ければね、カフェインにも弱いしね、体も弱いので。はい、うん。V たる者、ホラーは避けられぬ道。やめてー。やめてー。<笑>で、引退いいですか<笑>いや、引退 RTA はもう先駆者がいる。うん ちょっと、この人、押していこうかなって思ったら引退した。引退っていうか、強制だよね、それはね。うん。みんなも、ルールや規約は、ルールや規約は守ろうぜ。ルールを守って楽しく出会えルピースピースできない。俺ちょっと両手固定されてっから。お前も老人形にしてやろうかと。実は俺により、りょう、にりょあ、あ。 このマイクいいよね最近は立てないけど。<笑>なんか、最近あれなんでしょうなんか、どついたら本舗みたいな。なんか、出たんでしょうあんまり詳しくないんだけど。うん、はかさんはあの、この人はループっすね。あの、今日の朝作ったんで。はい。<笑>そうっすね、墓森さんの権利は全て私にあるので。 中森さんの体の自由も私の元気。大阪と名古屋が出た。大阪リィビジョン。わかんないけど。ワン、ツー、スリー、ピーケブクロリビジョン。ヒップマイね、結構、あのー、投稿するときとか聞いてる。バスの中とかね。最近はね、本当にあの、ヒップマイ、ヒプマイも聞くんだけど、でも、二次三時の話しか、二時三時の話しかしねえわ。 あの、二次三次がね、あの、ミュージックミックスアップっていうね、ライバーが歌を歌う動画がね、ショートバージョン、二次三次公式で絶賛、えー、何投稿中です。ぜひ見てください。私の推しはね、全部、全部なんだけどね、全部なんだけどね、今ね、あの、ローラ様とね、本んひま、ほんまひまわりさんのね、 あの、バズリームーブメントめちゃくちゃ耳残ってる。めっちゃいいよ<笑>。女の人なら、いや、女の人だからってわけじゃないんだろうけど、あの、チャイカさんとね、あの、ジョーリキッチさんの、うん、サブリミナルシンクロニティ、シンクロニシティ。そう、グリーンルージュの。かっこいいんだよね。あ、でも、トガノワール。あ、ダメだ、これ、もう二次30の話しかしない。 二時三時の話しかしねえ枠取ろうかな。俺多分5時間くらい話せる。いや、多分5時間以上話せるわ。いけるいける。全然いける。あ、待って、俺。1時間いっちゃうわ。45分なったらやめる。45分なったらやめる。絶対やめる。あと2分。いやー、めたさんも二時三時見ようぜ。え<笑>、でもね、うん、見ようぜって言ったけど、別にそれは個人の自由なので、あの、強制はしません。 <笑>そうですね。あの、メンリーの話は終わって、あのー、動画としては、動画としてはね、あの、二次三次ビクロスをね、買ったわけですよ。おー、君なんでも。ファンなので。ファンなので。ファン、ファンすぎたので、ちょっと、あの、やる IT ねえけど、買うかなって。 ね、はい、職場の先輩にも、あの、買いませんかって言いました。<笑>職場の先輩は佐々木作しです。はい、思うはあの佐々木作とチャイカですね。はい。でもみんないいので。じゃ、マメタさん、後であの、あれだよ。どんな動画が好きか教えてよ。あの、選ぶわ。そ<笑>、ね、私にね、マロで、あの、2時3時、どの配信、お前好きとか言ってくれれば、 全然抱えるし、ま、二次三次ファンは見てないでしょうけどね、私の配信なんて。うん、見てる場合じゃないですもん。たった今も配信してますからね。はい。そう。いや、あの人たちね、普通に、あの、好きなのもありますけど、あの、先駆者として普通に尊敬してます。尊敬してますので。はい、クリエイターとしても。あの、クリエイター勢が見たい方とかだとね、それこそ、キルザレン三世様とかね、 人にあげ、人まあ、私としては、人とかにあげてね。うん。結構、作り込まれているので。うん。企画屋だったりするのでそうだね、24時間、誰かしらが配信してるイメージ。結構ね、なんか深夜の人とか、朝方の人とかね。超有名なの、おはがくとかね。いいっすよ。よし、45分だね。やめるか。2 <笑>時3時の話でしたいや、最後に 動画の話だけさせて。あの、23時ウィクロスの開封したんで、あのね、あの、ニュー、その、サーバーのね、ディスコードのサーバーの人にあの垂れ流しで聞かせながらあの、自分はイヤホンを外して、ひたすら23時のウィクロスカードを褒めるっていうあの動画が撮ったので、あの、多分10分くらいにまとめて、あの、カード性能とかね、あの、カード性能まではちょっと、あの、ウィクロスやってるわけじゃないので、 初めて買ったんでね。ちょっと載せれませんけど。普通にあのカード効果とか拡大して、あのどういう効果かっていう解説くらいは載せてやりますのでね。それくらいですかね。あとはね、雪山人道流行ってるじゃないですか。あれもね、やりたいんですけど、あの、一応ね、あの、テストとしてね、あの V の方を呼んでちょっと遊びませんかと。 やったことはあるんで、一応できるんですけど、一応、自分の枠はないかなっていう、やるとしても。はい。ちょっとね、パソコンが、ね、あのー、高校の時に、あのー、頑張って買ったパソコンなので<笑>、弱いんですよね<笑>。そう、ちょっとね、申し訳ないんですけど。はい。まあ、人のところに出ることはあると思うんで、 でコラボもね、基本的に人のとこかなっていう感じがあるので。そんな感じですかね。とりあえず、直近なら。はい。直近で、えー、自己紹介と、23GB クロスの開封。ま、自己満動画ですね。はい。あんまり企画としては面白いかと言われたら、あれですけど。良ければね、見てってもらえるとね。まあ、見なかったり、見たりしてください。そんで、最後にね、 うん、そう、18さ、18の姿はどうなるんだっていう。いやまあ、これはもう決まってないんだけどね。一切。<笑>一応、サーバーとかあるんですけど、やるように。一応、18歳の姿はどうなるのかっていう。ね、話をすると、まあ、基本的に彼は出てきません。彼はというか、俺は。はい。でもね、 あのー、人間戻れないじゃないですか。そんでいいね。はい。はい。そんでに人間は戻れません。成長すると。はい。戻れないですね。でもね、あのー、あ、待って、すごいの出てるわ。あのも、戻れます。はい。全然戻れます。見せちゃいけない画面。やめな。見せるのはやめな。やめな。完全に見しちゃった。 気が向いたらね、やめろって。やめろ。あんまり見せちゃいけない気がするんだ。キャラ的に。やめろ。うーん。やべ、結局50分やったわ。ダメなんて、一回喋ると止まんねえから。本んに。なんでね、あの、これからもね、純粋にあの、人狼企画とかね、ああいうのは結構、参加したいなって思ってる。<笑> あの、クトゥルフシンはさ、やりたいんだけど、ルールブック結構高いんだよね<笑>。あの、お金貯まり次第買うんで、あの、その時は、他のとこにお願いして、やったりすると思います。って感じで、終わりですかね。じゃあ、今日ね、もう50分くらいかなお付き合いいただいて。ありがとうございました。そんじゃね、とりあえず、9月中、 だから、自分で買うの。<笑>ね、9月中は多分動画は出るかもしんないけど、さっき言ったんですね。えー、っと、配信はとりあえず多分ないので、はい。そういう感じでお願いします。それでは皆さん、おつみなでてバイバイ。